平成30年8月6日、阿蘇ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が始まり、2名の審査員が阿蘇市を訪れました。世界ジオパークに認定されると、4年ごとの再審査が必要で、阿蘇地域が世界ジオパークに加盟したのは2014年で、今年再審査が行われます。この日は、 アメリカ地質学会のウェズリー・ヒル氏と中国ジオパークネットワーク事務所のジャン・ジングアン氏が阿蘇市を訪問し阿蘇ジオパーク推進協議会会長の佐藤義行阿蘇市長との意見交換がありました佐藤市長からは2年前の熊本地震でジオサイトも大きな被害を受けましたが住民の皆さんとともに ジオパークの新しい魅力を発見していこうと取り組んでいますと話しました。午後からは、阿蘇火山博物館で4年間の取り組みについて説明を受けた後、阿蘇中岳河口の視察をしました。初日の視察を終えた後、ヒル氏は、2020年には日本でオリンピックが開かれ、当然阿蘇にもたくさんの方が観光で訪れます。自然の力、 コミュニティの力でジオパークが目指す目標に向かって共に進みましょうと記者団を前に語りました。この審査会は8月9日まで行われ、9月にイタリアでのジオパーク世界大会で審議された後、来年春にパリで開催されるユネスコ執行委員会で結果が発表されます。